ジジャマジャマママヤおはよ う, うございます、えー、今日もですね、あのー、コンビニのお酒コーナーで見つけてきたお酒を紹介していきたいと思いますそれがこちらプシプシクリアクーラーストロングレモンライムサワーアルコール 9% はいこちらを買ってきましたでこちらの商品ですねセブンアイプレミアム限定商品になっておりますでちょっと僕が注目したのはですねアルコールがちょっと 9% 高めなところとここなんですけどね人工甘味料が使われてないんですよ最近人工甘味料を使ってるーハイ多いよね、まあ、そんな中でねこちらの商品人工甘味料を一切使っておりませんだから原材料もよっか レモン・ライム・スピリッツレモン果汁ライム果汁トール酸味料カーリ量となっておりますそんな中華じゃあ早速こちら飲んでいきたいと思いますプシッとおうあ香りはレモンとライムじゃあこのね例のごとくアクエリアスのグラスに注いでいきますやっぱこぼれち 色めっっちゃクリアっすねほぼ透明味はどうだろうかああうん強いっすねちょっと最初に思ったのはやっぱ 9% だから強いっすアルコールがガツンとくる んとうんあとやっぱ香りがねレモンとライムなんでこの鼻に抜ける感じがめっちゃさっぱり甘みは うーんちょっと甘いかな糖類入ってるからね酸っぱさもねちょっとあるんだよなうーんイメージとしては焼酎2 5五度の焼酎を えー、炭酸で割ってそれにレモンとライム入れて少しガムシロ入れた感じですあ<笑>でちょっとこれうちのじいちゃんの話なんですけどうちのじいちゃんの車にこの車のあのドリンクホルダードリンクホルダーにお茶があったんですよねいや結構前からあったんですよそのお茶がでもう 2, 2週間以上はたぶんたってたんじゃないかな いつのお茶かわかんないんですよ、正直。で、こ夏の話なんですけど、ふとじいちゃんの方パッて見たらね、そのお茶を、もうグイグイ飲んでるんですよ、じいちゃんが。マジかと思って。いや、もういつのお茶かわかんないからね、本当に。わかんないお茶を、もう、って飲んでるんですよ、じいちゃんが。 で、大丈夫かなと思ったんですよねで、その結構飲んだ後に<笑>バーッって入ったんですよそのお茶をで入った時の一言「<笑>腐っとる!」ハッいやじいちゃんマジやばい腐ったお茶飲んでも腹壊さなかったんですよね腹めちゃくちゃ強いんですようちのじいちゃんで結構その賞味期限切れとか 消費期限か消費期限切れたものを食ってももう全然腹下さないんですよねもう鋼鉄の腹の持ち主なんですけどちょ天然っ貨かそういう面もあるんですよねそんなじいちゃんもいつかは動画に出したいと思いますはいトゥデイズヤマケンズポイント プ, プシュセブンティー